足を細くしたいプリッとしたお尻を手に入れたいそういった方は今回のエクササイズがおすすめですたったの30秒ドンキーキックというのは四つん這いで行うんですが実は肘をついて行った方が効果的に効くんです一緒に頑張ってみてくださいはい皆さんこんにちはタートルです 今回ですね、ドンキーキックの応用編として、肘をついて行った方が、たったの30秒でしっかり効かすことができるんです。自重のトレーニングというのは、とにかく体幹を安定して、フォームを意識して行わなければ、あまり効かないんですね。そこでこのドンキーキックというのは、四つん這いで行うんですが、実は四つん這いって難しいんです。正しい四つん這いって考えたことあるでしょうか例えば、腰の反れ具合がこれぐらい。もしくは、腰が丸まりすぎる。 もう少し腰が反れる。いろんな四つん這いの角度があります。これが間違ってるとあまり効かないんです。四つん這いで行うエクササイズ、どれも実は難しいんです。体幹が安定した状態で同じようなフォームで繰り返していかなければいけないので、数ばっかりこなして実はあんまり疲れない。かといってゴムバンドを使ったりして行っても体幹が安定してないとあまり効かないんです。 そこで今回は肘をついて体幹を使った状態でドンキーキックを行っていきます。30秒なんですが足痩せのポイントとしては中殿筋と小殿筋が関係してます。ここをしっかり使うために今回は3方向に動かしていきます。30秒行いますから10秒ずつ足の方向を変えてエクササイズを進めていきます。しっかりやりたいよーって方のためにですね今回2セットだけ用意しております。3セットやってしまうと膝が痛くなったり腰が痛く ななったりするる可能性があるので無理しないように今回2回だけ頑張ってみてください。今回は体幹を安定させて行いますので、お腹が気になるよって方にもおすすめです。それでは紹介していきます。体幹を安定させるまず、一つのポイントとしては、膝をついたプランク。足を少し広げて、肩の下に肘を置いて、このまま腰を丸めて、体をキープ。お尻を締めて、胴体部分をキープします。この状態から足を動かすことで、 胴体の体幹が安定しているので、しっかりね、効かしたい部分に意識がいきます。今回これを両膝曲げて足を片足だけ動かします。10秒。次は真横に持ってきて10秒。そのまま足伸ばしたまま真横に持ってきて10秒。片足30秒動かしていきます。まあまあ辛いです。 お尻をとにかく締めとく意識をすると体幹が安定しますこれを一緒にやりましょうスマートフォン顔の前を置いてもらってひつきプランクこの状態から両足曲げてスタートしますそれではいきましょうスタートこれをまず10秒10秒間お尻をしっかり締めてはい真横10秒頑張ってしっかり足高く こ動かして頑張ってラストお尻締めてあと少しオッケー1セット目からして辛いですねそれでは反対も同じようにいきます頑張っていきましょう両足曲げてスタートしっかりお尻を締めて腰が反れないように 真横しっかり膝抱えてって真横を動かしてラストきつい頑張ってオッケーいや効きますねたった30秒ですから ね, これねもう1セット頑張っていきましょう それでは行きましょう。スタート。頑張って。とにかくねお尻を締めてください。腿裏を上に持ち上げる感じ、はい。横。足しっかり上げるとねお尻に効きます。はオッケー。今、はい、横。しゃ頑張って。よっしゃしっかりね動かしてください。行き さすがにね、二セット目はね、お尻に効いてきてますね。さあ、ラストです。気合い入れていきましょう。いきます。スタート。しっかりね、腰, 腰少し丸めて真横。よいしょ、頑張って。あと少しですよ。お尻締めて イラスいやーお疲れ様でした。 今のね2セットやってもねたったの2分これでねしっかり下半身が鍛えられて体幹が身についてしかも腹筋を鍛えることができてます腹筋でも腹直筋腹横筋外腹斜筋が使うことができてますのでとってもね万能なエクササイズになりますやってみてねできたよつらかったよ楽だったよっていうのはねグッドボタンと感想を教えてください各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました